の秋プリキュアオールスターズが大集合私たちはどんな時も諦めないみんなと重ねた思いを胸に映画館で全プリキュア大活躍ヒーローの出番です「映画プリキュアオールスターズ」F「みんなが待ってる」